ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の内藤です私の講習では主に配列、延期配列解析のためのデータベースウェブツールを中心に研究の現場で役に立つツールをご紹介したいと思いますまず初めにこの講習の資料の確認なんですけれども本日の講習会のホームページその中ほどにプログラムというところが ありまして、えー、講習資料は以下のページをご覧くださいと、えー、ここ進んでいただきますと、えー、と統合データベース講習会ャックスオンライン2、この一番下にです、ねえー、資料がリンクされています。私、内藤が担当する13時半から10時半の配列解析検索というところをクリックしていただくとですね、えー、私の、えー、講習 でえーまあ、ご紹介するです、ね、データベースやウェブツールへのリンクになっております。ですので、アドレスを手で入力したりとか、あとはあの検索をして飛んだりということをしなくても、こちらのページからリンクをたどって飛んでいただければ便利かと思います。それから、一番上にですね、えー 本日のスライドの PDF も掲載してありますので、えーまあ、必要に応じて、えーまあ、ご覧いただければと思います。えー、っとまずですね、えー、っと簡単にあの自己紹介をさせていただきます。えーまあ、私があの所属するライフサイエンス統合データベースセンター、えー DBCLS というのは、生命科学系のデータベースやバイオインフォマティックスの研究開発をする専門の機関です。場所はですね、柏とそれから三島の遺伝犬のキャンパスの中にありまして、私は普段三島の方で働いております。で遺伝犬のキャンパスは、まあ、ご覧のようにですね、あのまあ、富士山と。 桜と海鮮が、まあ、素晴らしい場所でして、そんなキャンパスの中にです、ね、塩、え、基、ー、配列、えー、データベースの国際的な拠点である、えー、DDBJ、えー、があって、われわれ DBCLS と連携して、えー、あの仕事をしております。私もあのそこで塩基配列を扱う研究をしているんですけれども、もともとはです、ねえー、ウェットな実験系のラボで RNAI の仕事をしておりました。 そのときに s i d i レ e c t という SIRNA 設計ソフトウェアを開発して、その後にですに、ね、s i d i レ e c t のゲノム編集版である CRISPR-DILECT というサイトを立ち上げて公開しております。SIRNA とかあと CRISPR のガイド RNA といいますと、20円ほどの短い配列の認識がポイントになりますので、私は昔からですね、 まあ、遺伝子の情報を検索したりとか、あと塩基配列をブラストにかけて検索するといった作業を日常的にあのやっておりました。えーまあ、ですが、ですね、こういう作業は、えー、RNA とかに限らず、えー、モレキュラーな仕事をやるとき、例えば PCR のプライマーを設計するといったときにはあの必ずやるような作業ですので、えー、まずですね、今日は、えー、公共データベースから遺伝子を、えーまあ、探すと。 で調べるということを紹介していきたいと思います。え遺伝子を探すといってもいろいろなあの切り口がですねあるかと思います。まあ、遺伝子名とかあとキーワードって書きましたけれども、まあいろいろな遺伝子の機能に関するワードだったり、まあファミリーの名前とかタンパクのドメイン名、疾患まあいろいろな あの切り口のキーワードがありますけれどもそういったものから探したりとかあと遺伝子にはさまざまな ID が付与されています、えー、この後、えー、簡単にご紹介したいと思いますがそういった ID から検索したりあとはですね塩基配列とかあとアミノ酸配列といった配列情報から遺伝子を探すということもよくやられるかと思いますで、えー、ま あ, あの遺伝子 ですねえー、探して、まあ、調べるという際にです、ねえー、よく使われる、えー、サイトとして、えー、NCBI の、えー、こちらのサイトあるわけですけれども、えー、っと先ほどの講習会の資料のページから、えー、リンクをたどっていき、えー、ますのであこちらですね、えー、っと NCBI これが NCBI の、えー、トップページになります。でこちらのさまざまなデータベースを検索できるようになっているんですけれども、今回、延期配列のデータベースを探すということで、えー、っと下の方ですね、ヌ、えー、クレオタイルというところを選んで、でこちらにですね、えー キーワーワドを入力します。えーまあ、例えば遺伝子名で、えー、適当に、ね、ニューロジェニン と, と入力して、えー、検索しますと、まあ、このようにですね、えー、ニューロジェニンに関するこう配列がこうヒットするわけですで、まあ、あのここに出ています通り1939年 かなりたくさんヒットしました。順番に見ていくと、えー、キャピテラ、テラ、これ学名ですね、えー、のニューロジェニン、これ、えーと、生物種は、私、よくわ、えー、からないんですが、ちょっと見てみましょう。えっ、ー、と、これイトゴカイ、1等5回、1等5回のニューロジェニンですか。えー、とか、あと、ダニオ・レディ、ゼブラフィッシュですね、のニューロジェニンとか、ラット、お 下の方に行くとマウス、さまざ、あ、まな生物のニューロジェニンがヒットしているわけです。で、えー、これですね、あのまあ、たくさんヒットしましたけれども、えー、先ほど の, あの検索窓に。 キーワーワドを追加して、えー、絞り込む こ, とができますでこれはのキーワードの種類も指定することができて例えば生物種オルガニズムと指定すると生物種を限定して検索したりとかあとは人員、えー、ネーム、えー、遺伝子の名前が、えー、この例だとアゴワンであるものを検索したりあとは配列の、えー、タイトルの部分にですね特定のワードがあるものを、えー、検索したりとかあのこういった えー、条件をつけて、えー、絞り込むことができます。先ほどのニューロジニンの例ですと、えー、このキーワードに続いて、えー、例えば人のニューロジニンを検索したいという場合は、まあ、大文字でアンドスペースで、生物種ホモ・サピエンスですね。で、えー、ホモ・サピエンス、真ん中にあのスペースがありますので、ダブルクオートで囲ってやる必要が ありますホモサピエンスで最後にこれ生物種であるということがわかるようにオルガニズムというのを括弧で書きますと人のホモサピエンスのニューロジニンに限定して出てきますホモサピエンスニューロジニン3 2 えー、3とニュ ー, ロジェニー1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、ン1、から3まであるんですけれども、えーまあ、それらがヒットしていて、でただ、このヒット件数を見ると、ですね42件あのヒットしているんですね。で、なんで、ニューロジェニン1、3までなのに、42も配列がヒットしているのか、一つはですね、えー、こちらの、えーまあ、国際延期配列データベース。えー は一時デーータベースでですので研究者が、ある遺伝子の配列を、シーケンスを決定して、登録したものが全部登録されて、それがこうヒットして出てくるわけです。ですので、同じ配列を複数のグループが登録していたりして、重複して出てくるということがあります。ということに、ちょっと留意いただきたいと思います。 でえっ、ー、とヒットした遺伝子、具体的に見ていきますが、えっ、ー、とそうですね、じゃあ、このヒトのニューロジーニンワンというのをこれクリックしてみますと、えー、詳しい情報が表示されます。はい。えっ、ー、と、一番上、えー、タイトル、ホモ・サピエンス・ニューロジーニンワンニューロジワンのメッセンジャー RNA の配列。で えー、頭の部分ですね、さまざまな ID とか、えー、配列の長さ、あと登録、えー、更新された年月日だったりとか、えー、そういった情報があ表示されて、えー、少し下の方行きますと、この配列に関する、えー、文献情報が、えー、列挙 さ, れていますさらに下の方に行くと、配列に関するこれ、さまざまな情報が。 例えば CDS というのは、えー、この塩基配列の275番目の塩基から988番目までが、えー、タンパクをコードする領域であるということを示していてでこの領域が翻訳されると、まあ、このようなアミノ酸配列になるということとかあが、まあ、あの含まれています。 さらにずっと下に行きますと、一番最後にですね、えー、よっと、えー、延期配列が、まあ、この部分ですね、えー、表示されるという形になっています。それで、えー、っと、先ほどあの、絞り込み検索を やりましたけれども、生物種を指定してとか、あと G ネーム、あのこの緑色の部分ですね、ここを覚えていなくても、えー、簡単に検索することができて、えー、検索窓の下に、アドバンストというところがあります。ここから、えー、アドバンストサーチに、えー、進んでみるとですね、えー、ここですね、アドバンストをクリックしますと、 先ほどの、えー、ジーンネームとかあとオーガニズムといったキーワードの種類をこのメニューから選べるようになっています。ね、こちらで例えばジーンネームとかオーガニズムとか選択するして検索しますと先ほどと同じ結果が得られるようになっています。 で次に、えー、遺伝子の、まあ、ID ですね、そ、えー、して、えー、代表的なあのものをいくつかあ紹介していきたいと思います。えー、順番にいきますけれども、えー、まず、えー、とアクセッションナンバー、アクセッション番号と言われる、えー、ものですけれども、えーっとまあ、先ほど GenBank、ENADDBGen、 えー、3つ拠点があって、まあ、国際延期配列データベースというものをあの登録、えー、形成していて、まあ、研究者はこちらに延期配列を登 録, するように登録するようになっているんですけれども、えー、こちら、えー、登録された延期配列の、えー、ID になります。で形としては、まああのえー、アルファベットプラス数字という構成になっていて、こういう AB123456 といった。 そういういい形をしていますでちょっと余談なんですけれども、この AB とかアルファベットの部分は割り当てがあの決まっていて、例えば AB ですと、えー、日本 の, あの遺伝犬、DDBJ に登録された、えー、配列だということが分かったり、えー、実はですね、この DDBJ のサイトに、プレフィックスレターリストというのがあって、ここを見るとあの、どこに登録されたものかとか、あと特許由来の配列だといった割り当てが分かるようになっています。 であと、えー、このアクセッション番号、一番最後にですね、えー、点1、点2のように、えー、バージョンを、えー、表示するようになっていまして、えー、例えば、ある配列がですね、えー、シーケンス、えー、UTR が延長されたりとか、あとはあのエラーが訂正されたりとかして、えー、とにかくあの配列が1文字でも変わると、えー、点2、点3というように、 えー、とアップデートされてバージョン番号があの上がるようになっています。ですので、えーまあ、例えばあのプライマーを設計するときとか s i r n を作るときにあの、えー、実験ノートとかにあのアクセッション番号を、えー、メモしたりあるいは人に伝えるときにはこのバージョン番号まで含めて、えー、記載するようにすると、えー、確実にあの延期配列を特定できる。 できますので、これは覚えておいていただければと思います。次に、レフセック ID というのがあります。先ほどのです、ね、国際延期配列データベースあの、同じ配列を複数の人が登録して、重複してこう登録されているというようなお話をしましたが、これは煩雑ですので、 NCBI、えー、の RefSec のチームが、えー、トランスクリプトごとに1個代表的なリファレンスになる配列を登録した、えーまあ、遺伝子の百科事典のようなものですね RefSec というデータベースを構築していましてそれの ID が RefSecID ですでこれ注意としてはこれあの遺伝子と言いましたけれども正確にはこれあの 選択的スプライシングによって生じる、えー、複数の バ,、えー、バリアントが生じる場合にはこれ別々の ID が、えー、付与されていますトランスクリプトごとに ID が付いているということになっていますこれ RefSecID、えー、は NM のアンダーバー 012345.6 のような形をしていて、えー、アクセッション番号と、まあ、似ていますあの実用上は アクセッション番号の一種として扱うことができます。最後の点録っていうところも、これ、あのバージョン番号で更新されると上がっていくようになっています。あと、シンボル、まあ、シンボルはちょっと ID って言っていいのか、あれなんですけれども、それからあと、人 ID というものは、これはトランスクリプトでなくて遺伝子ごとに付与されている遺伝子名。 の, あの正式名称に相当する、えー、ものと、それから、えーっと、ちょっと勝手に進んでしまいましたが、あと人 ID、えー、番号になりますで。ここに例を挙げてみましたけれども、えー、アルゴノート1という遺伝子があって、まあ人症状灰、蚕、しろなズなこれさまざ、あ、まホモログがあるわけなんですけれども、えー、シンボルは、えー 例えば人ですと大文字で、ゴワ1。症状版も同じですね、アゴワ1。これ、あの、別の生物種でも、あの、全く同一のシンボルがついていることもあります。あとは、あの、マウスとかカイコはですね、先頭が大文字で、後小文字のアゴワ1というような、あの、ネーミングになっています。えー あでこ の, あのシンボルなんですけれども、注意としては、汎用名と一致しない、えー、こともあって、例えば人 の, あの有名な遺伝子で P53 というのがありますけれども、これはシンボルでは大文字の TP53 というふうに、えー、登録されています。それから、えーまあ、先ほど言いましたように、生物種が違ってても同じシンボルがついていることがあるんですけれども、一方で、この人 ID というのは、 えー、生物種が違うと、えー、別の番号になっていますので、えー、と GID は生物種と遺伝子をあのそれぞれ特定できるようになっています。でそれぞれのか関係なんですけれども例えば人のの22番染色体上に、えー、シンボル DGCR8 という遺伝子が、まあ、こうあるんですけれども。 これ、シンボルとしては大文字の DGCR8 で、これに対して人 ID は54487という ID がついていますで。これはこの遺伝子座、遺伝子に対してついている状態 で, で、DGCR8 ってレフセック上では2つのトランスクリプトが登録されているんですけれども、ここにですね、あの書かれていますが、これはそれぞれ別に。 レフセックの ID がついている。トランスクリプトごと、あここに書いてありますが、えっと、延期配列ごとに ID がついている。このような関係になっています。で、えっと、次にですね、えー、配列を、えー、遺伝子を探す上で、えー、延期配列情報から遺伝子を探すということなんですが、えー、メジャーな、えー ツールを2つご紹介したいと思いますで。1つが NCBI ブラストですね。こちらも先ほどの講習のページからリンクが貼られているんですけれども、NCBI ブラスト、こちらになります。えっと。はい ちょっと小さくします。えー、と今回は塩基、えー、配列から探すということで、ヌクレオタイドブラストというところに、えー、進んでいきますで。ヌクレオタイドブラスト、こちらの、ま、検索画面に塩基、ねえー、配列を、えー、入れて検索するわけなんですけれども、えー、試しにです、ね、先ほどの、えー、とニューロジェニン遺伝子 検索した、まあ、ニューロシニング1でいいですかね、えー、こちらの塩基配列を、えー、ちょっと一部をですねコピペしてきて、えー、試しに検索してみます一番最後に塩基配列があって、まあ、この辺り まあ、適当にコピーしてきて、えー、入力してみます。はい。それで、えー、検索をする対象のデータベースは、えー、先ほど少しご説明した Refsec、リファレンス RNA イケンスというのが Refsec、えー、の RNA になりますので、これを選択してで、あとはそのままのデフォルトの状態で検索。 しますしばらくすると、あ結果が出て き, きましたね。えー、っと、はい。えー、っと、まあ、このように、えー、ヒットした配列がですね、こうリストになっていまして、 これ一番上のところがですね、これ、あの人のニューロジェニン1がここにで、えー、2番目に出ていますけれども、えー、これ、あのまあ、当然といえば当然あのこ、これの配列の一部をコピーしてきて検索をしたので、えー、上位にヒットしています。えー、これ、同スコアで 100% マッチで、えー、他の、えー、生物種のニューロジェニン1も、えー まあ、霊長類ですかね、えー、ヒットしているという状態です。でずっと下の方行くと、えー、っとですね、完全一致ではなくて、ミスマッチとかのあるような配列が、えー、出てくるんですが、こちら、えー、っと、アライメントというところ、タブを選択をすると、えー、っと、あ、これちょっと表示が乱れているんですけれども、いいですこれ、あの、本来はですね、ここ、あの、縦棒が、こう、いっぱい、 これ出てますけれども、これ塩基配列、塩基が一致しているところがこう縦棒になっています。今これフォントの関係でずれて見えます。で、下の方に行きますと、あ、これとか、えっと、ちょっととてもわかりにくいんですけれども、この縦棒がばーと連続しているところ、こう抜けているところがこうありますね。こことか、え、ここ。 抜けていていこれはあの、等幅の所帯でちゃんと表示されると、あこの辺りが、えー、と不一致になっている塩基は分かりやすい、えー、ようになっているんですけれども、ちょっと申し訳ありません、あのこの環境では、えー、うまく表示できていません。えー、っとあこれが、えー、と NCBI ブラストです。 であともう一つ、えっ、ー、と UCSC ブラッドとい う, うツールがありまして、で、こちらも講習会のリンクから、えー、進んでみましょう。えー、この UCSC ブラッド進みますと、えー、同様にこう検索画面がこう出てきて、で、ここに 配列先ほどのニューロジェニン1の配列の一部をコピーして、えー、人、ゲノム、これはあのゲノムを対象に検索するツールなんですけれども、検索をすることができます。で、ブラストとの、まあ、一つの違いは、えー、より完全一致に近い配列を高速に検索することができるということと、あとゲノムを対象に検索をしています。 で、結果が今出てきましたが、えー、これ入力した配列に対して、えー、これ一つ、一番上がですね、あの、えー、飛び抜けてスコアが高くなっていますけれども、えー、これブラウザーというところをクリックしますと、えー、ゲノムブラウザーが開いて、えー、とですね、ちょっと表示が小さいんですけれども、ここ、 この一番上の黒い棒が URSEC と左側に書いてあるのが、えー、先ほどコピペして入力したあの検索配列になります。でそれが、えー、人の5番染色体の、まあ、この場所に、えー、一致しているということを示していて、えー、これズームすることができますね。ちょっとズームアウトしてみましょうで。そうすると遺伝子の全体像がもう少し分かりやすくなるんですけれども。 ズーム、あこんな感じですかね。ユアセック、ここで、えー、この下を見ますと、ニューロジー1、ニューロジーニン1が、えー、ヒットしているということが分かります。これ、ここの端からずっと最後、ここまで、えー、ありましてで、その真ん中の部分が少し太くなっています。この部分は、えー、タンパクをードしている領域になります。ですので、先ほどコピペして検索した配列というのは、えー このタンパクをコードする領域上にあるということが、えー、分かりやすくなっています。でゲノムブラウザ、他にも、えー、この領域に対する、えー、関するさまざまな情報が表示されていて、えー、例えば、えー、生物種間でどのぐらい保存されているかとか、あとは、えー、スニップの分布ですとか、えーまあ、そういった情報が表示されています。で今表示されていないな情報でも 下のオプションの部分でですね、えー、こう表示をさまざまな情報をゲノムブラウザー上に表示させて眺めることができるようになっています。はい、で、まあこのようにですね、えー、っと、よいしょ。まあ、今あの、さまざまなあの検索。 の例をお示ししましたけれども、あのーまあ、モレキュラーな仕事をする上で、まで、あ、日常的にこういう作業を行うわけですが、まあ、人によってというか、検索をする、えー、と場合によってです、ね、あの検索のり切り口がかなり違っていて、えーまあ、検索ワードのまあ種類を考えてみますと、これ遺伝子名とか ID、ID もこういろんな ID がありますよね。 それから遺伝子の機能に関するキーワードだったり、ドメイン名、疾患、それから配列から検索するといった、さまざまな切り口から遺伝子を検索したいわけです。で、そのときに、このキーワードの種類によってですねあの、どのサイトで検索するとうまくいくかというのが違ってきますので、まあ、適切な入り口を知らないと、効率よく探したいものを探すことができないというのは、一つ、あの まあとそれからですねあの先ほどブラスト検索をお見せしましたけれども、えっと、配列を検索する上でですねあのまあパラメータを設定するためにあの何度もクリックをしたりとかあと検索にあの時間がかかるという問題があります。配列によってはあのブラストでまあ数十秒単位で待たされるものも えー、ありますのでこれ1つだったらいいんですけれども、えー、数十個配列を検索するとなると、あのかなりつらい作業に、えー、なってく、えー、ると思います。えー、そこで、えー、考えたのはです、ね、遺伝子を Google のようにあの探せるわけで、えー、私たち DBCLS では、統合遺伝子検索 g d r n a というサービス、えー、ツールを公開しています。 これはあの Google のように、えー、RNA、すなわちトランスクリプトを検索できるエンジンという、えー、コンセプトで名付けたんですけれども、まあ、いつの間にかこれ、Google なというふうにあのチームの中で呼ばれるようになって、えー、その名前が、えー、定着してしましいました。それでなぜこれ、RNA なのか、DNA じゃないのかというと、まあ、多くの場合はですね、えー、最終的に探したいのが、えー、ゲノムの座標じゃなくて、あのトランスクリプト。 まあ、遺伝子ですね。えー、であってで、検索したいキーワードの、えー、大部分がトランスクリプトに紐付けやすいような、えー、内容であると考えたからです。でえーまあ、URL、ここに書きませんでしたけれども、あのググっていただければ、g g r n このサイト、あのトップでヒットしますので、えーまあ、いけると思います。でこちら、トップページなんですけれども、えー、検索窓があって、 で生物種を選ぶメニューがあるだけのシンプルな作りになっています。で検索の例がです、ね、ここにいくつか出ていますので、これを参考にして、えーまあ、実際に検索してみますと、まずは遺伝子名ですね。でまあ、生物種が決まっている場合は、メニューから選んでください。でデフォルトは図になっていて、全生物種を一度に検索できるんですけれども、まあ、とりあえず、今、人で検索します。 例えば検索窓にナノグと打ち込んで検索をすると、このようにすぐに結果が出てきます。でここで表示されている一つ一つのヒットというのは、Refsec に登録された遺伝子、転写産物で、NM、XM で始まるメッセンジャー RNA と、それから NR、XR で始まるノンコーディング RNA を検索の対象にしています。ヒットしたものをクリックすると、 詳しい情報が先ほどご紹介したジェンバンクのフォーマットで表示されて、で検索したキーワードがですねハイライト、緑色にハイライトとされて表示されるので見やすいと思います。で、他にもですね、アクセッション番号で検索したり、うん あ, すぐ出てきますね、あとは、えー、延期配列でも素早く検索することができます。で今、えー、14延期の配列を打ち込んでいるんですけれども、えー、これを、えー、検索としますと、えーまあ、結果が出てきますね。ここの、えー、と10というのがヒット件数を表しています。 14ベースのこれ適当な配列を打ったんですけれども検索したら10件ヒットしたという意味になります試しにもっと短くしてみましょう3プライム末端を3ベース削って検索してやると今度はこう検索ヒット数が増えて465件ヒットしましたでさらに削ってですね長さ 8ベースにして検索をすると、ちょっと時間がかかるんですけれども、まあ、このように、ね、3万2288件とで。ちなみにです、ね、この手の検索、短い配列の検索というのは、ブラストとかブラッドは苦手です。でも、ね、こちらの Google なサイトでは、素早く結果が返ってくるようにできています。 え短いアミノ酸配列の検索も得意で、まあ、例えばこれ、えー、と検索例なんですけれども、論文を読んでいて、こんなフィギュアが出てきたときに、えー、このタンパクについてこう調べたいと、あの配列がですね、いくつか断片的にこう出ていますね、これを頼りに、えー、検索したくなったとすると、えー、今回はですね、生物種を図にして、レフセックに登録された全生物種を一度に検索してみようと思います。 先ほどのフィギュアに断片的に出てきたアミノ酸配列を SEHPL とかこう入力して検索をします と,、えー、っと8838件ヒットしましたで少し多いのでもう1つ配列を入れてみます複数のキーワードを入れるとアンド検索ができるようになっていて、えー、検索と。 でインターセクションと出ました、ここ、両方含むものが、今消えましたが、555件ヒットしました。え詳しく見てみると、これは全部、えー、a t p s の ATP7B というタンパクで、これ、いろいろな生物種のホモログがヒットしている状態です。このあと、さらにキーワードを追加したり、あと生物種で絞り込んだりすることもできます。 でもう一つの例ですが、えー、PCR のプライマーの検索をやってみます。でこちら、あ, の、まあ、ある映像像、これまあちょっとフォトショップでこう作ったあの架空のデータなんですけれども、えーまあ、ある遺伝子に対して RTPCR をかけたら、なぜかバンドが2本出てしまったと。でこの2本のの本バンドの正体を知りたい 増幅した遺伝子は何かとかあと予想されるバンドのサイズはという時にプライマーの配列2つをキーワードに Google などで検索をしてやりますちなみにリバースプライマーの方は、えー、とコンプというのをつけて相互差を出しているんですけれどもアンド検索すると2件 DGCR8 という遺伝子の2つのバリアントがヒットしました 延期配列の場合は、えー、ヒットしたポジションがです、ねえー、表示されますので、えー、引き算をすれば PCR の、えー、産物の長さがだいたいわかるというわけです。正確にはこれあの、えー、ヒットした配列の先頭の座標が表示されますのでリバースプライマーの長さを、えー、加えてやらないといけないので、まあ、それぞれ大体400ベースと500ベースのサイズに。 えー、なるかと思いますでそれを踏まえてです、ね、先ほどのバンドを見てみると、だ、ま、い、あ、大体こう400と500なので、えー、DGCR8 の2つのバリアントが増幅したんだなということが、えー、Google などを使って簡単にチェックできるというわけです。でもう1つ の, あのマイクロアレイの実験をされる方にとって便利な。 機能なんですけれどもプローブ ID から、えー、配列検索ができます。えー、アフィメトリクスのンチップだと、1遺伝子当たり25ベースの、えー、プローブが11箇所設計されていて、えー、これ、プローブセットというふうに呼ばれていますけれども、このプローブセット ID、ここに例がありますが、こちらを Google 名に入れると、おこ の, あいあのプローブセットに対し含まれる 11本のプローブの塩基配列に自動的に変換してアンド検索をしてくれます。で、この例ではですね、ックス2という遺伝子がヒットしていて、で、まあ、見てみますと3、3プライムマッツにプローブがこう設計されているという様子が分かると思います。で、まあ、私、この 機能を作るまでは、なんとなくこのプローブがですね、25マーが等間隔に並んでいるようなあ状態かと思っていたんですけれども、実際にはこんなふうに重なり合ってこうデザインされているということを知りました。で、えっと、Google なについて簡単にまとめますが、えーまあ、遺伝子を Google のように検索できて、これ、レフセックの転写産物を検索対象にしています。まあ さまざまなキーワードとか塩基配列、アミノ酸配列から素早く検索することができて特に短い配列の検索が得意です。で、えー、Google なあのこの後ご紹介するサービスもそうなんですけれども、えー、誰でも無償で自由に使うことができて、えー、もちろん少量利用であっても無償です。それからあの利用 の, あのログはですねあの外に出ることはありませんので安心してお使いでき お使いいただけると思います。で次にもう一つ、延期配列検索のサービスを紹介したいと 思, 思います。でこれ、Google 名から派生したプロジェクトで、えー、高速延期配列検索、ゲゲゲノムといいます。名前の由来は、Google 名の RNA をゲノムに変えて、えーと、GG ゲノム、ゲゲゲノムという名前にしました。えー、使い方簡単で、検索窓に延期配列を入れて、 検索ボタンを押せば、すぐに結果が出てきます。で今、入力した20ベースの配列が2番線色体に1箇所ヒットしたということを示しています。Google などのときと同じように、ですね配列を短くしていくとヒット数も増えていきます。例えば5延期削除して15延期にして検索をしますと、 これあの括弧内が先ほどと同様に、えー、ヒット数なんですけれども17件に増えましたでさらに5延期削って検索すると、えー、今度は1万25件ですね、えー、ヒットしましたこのように数万件程度であればすぐに、えー、結果が返ってきます、えー、さらにですね、えー、許容するミスマッチギャップの数のところに例えば2と 入力すするると、ミスマッッチやギャップを許容して検索することができます。えーまあ、このようなですね、ブラストでは実はあの絶対にヒットしないような配列なんですけれども、そのようなものでも、えー、見落としなく検索することができるというのが、えー、長所だと思います。 それから、えー、検索結果に表示されているゲノムの座標をクリックしますと、えー、先ほどの、えー、ゲノムブラウザーの上で見ることができて、えー、この例ではちょっと小さいですけれども、えー、AK5 という遺伝子の、えー、イントロン部分にです、ね、ヒットしているということがわかります、えーまあ。ゲゲゲノムの強みというのは、 高速で漏れがないということなんですけれども、どのように検索しているのかといいますと、ちょっと専門的になってしまうんですけれども、まず分割統治法という考え方を使っています。例えば、30マーの配列を5ミスマッチまで検索しようとする場合、3分割すると、これ、どれか必ず1ミスマッチ以内になりますので、 順、えー、マ1ミスマッチまでという、まあ、より簡単な条件で検索をすればよいということになります。で、それをですね、えーまあ、設備時配列サフィックスアレイと、えー、FM インデックスとい う, うを使って検索しているんですけれども、えーまあ、インデックスを SSD に置くことによって、えー、漏れのない検索を高速に実行しています。 ちょっとすみません、今、えー、次のスライドに行きます。えっ、ー、と、それからですね、えーまあ、便利な機能として、ゲ、えーゲノムを他のツールから使いやすいように、えー、アドレスと検索内容とか1対1対応しています。 例えばえ、このアドレスはですね、ゲイゲノムを使ってヒトゲノム HG38 に対して、えー、ニニミスマッチ、えー、または、えー、インサーション・デリーションまで許容して、この配列を検索して、結果はテキスト形式で、えー、出力してという意味なんですが、この最後の部分はですね、HTML と書けば、先ほどの画面のような結果が返ってきますし、えー、ドットテキストと書けば、えー、タブ区切りテキスト、 で、結果が返ってきて、これ、このまま Excel にコピペすることができます。で、この中にはですね、アライメントの様子と、あと、えー、マッチ、ミスマッチ、デリション、インサーションの延期数などが記載されていますので、この情報をですね、例えば Excel 上で並べ替えたりとか、あのそういう使い方もできるかと思います。で、次にですね、最後、えー、ドットベッドというふうに書けば、 えー、っとですねまあこのように、ベッド形式という形式で検索結果が返ってきて、これは先ほどのゲノムブラウザ上にですねあのヒットした場所を可視化するのに簡単にできるフォーマットになります。 この緑色の部分、ゲゲゲノムと書いてありますが、この黒いバーコードみたいになっているところにヒットしたということを示しています。それから、えー、最後、.json と書けば、えー、json と呼ばれる形式で返ってきて、えーまあ、これはちょっとしたスクリプトを自分で書いて自動処理するときに使える、えー、フォーマットになります。 それでこの機能がどう便利なのかという実例を少しご紹介しますが、まずコマンドラインから簡単に延期配列検索ができるということで、まあ、CURL というコマンドがあるんですけれども、これを使うとウェブから情報を取ってくることができるんですね。で、ゲーゲーゲノムのアドレス URL を入力して、 例えばヒトゲノム HG38 に対してこの配列を検索して、ベッド形式で返してくださいと。で、wc というコマンドを使うと、これ、行数をカウントしてくれて、19件ヒットしているということが分かります。あと、グレップ、クロモゾーム8などと入れると、8番染色体のものだけ抜き出してくれて、3箇所ヒットしている。そういった処理がです、ね、簡単に できますコマンドライン、えー、あの威力を発揮するのは、これ、100件でも1000件でもこうたくさん検索するときに、ですねいちいち手を動かさなくても、えーまあ、楽に検索できるというは、えーまああのは便利ですので、ぜひお試しください。あともう一つの応用例として、エクセルとか、あと Google スプレッドシート上から、 えー、っと延期配列検索ができてしまいますで。この例、Google スプレッドシートなんですけれども、え左側のセルに入っているこのプライマーの配列をです、ね、ギギーゲノム、えー、で、えー、検索したいとで。こちらから右側は全部これ、数式が入っています。でプライマー配列をもとに、えー、この検索のギギゲノム の, このアドレス URL を生成してあげて、で インポートデータという関数があるんですが、この関数を使うと、このアドレスにアクセスして、返ってきたデータがセルに入るんですね。であとはそれを関数で処理して、えー、染色体、ストランド座標、PCR 産物の長さを自動的に計算することができます。これは数式次第ですね。であとはこの数式の部分をコピーして、で残りの配列の横に。 ペーストしてやると、お、ペーストした、えー、瞬間にですねゲゲノム検索が行われて、えー、座標とか PCR 産物の長さが自動的に計算されます。えー、これも100件とか200件とかたくさんある場合に、えー、便利かと思います。えー、このシートゲゲ、えー、ギギノムのヘルプページにあの紹介していますのでぜひこちらもお試しください。 ゲゲゲノムのまとめなんですがゲゲ、まあ、ゲノムゲノムを高速に検索するウェブツールということなんですけれども、まあ、現在、えーままあ、350種ぐらい、まあ、植物80種ぐらいの 生物種に対応しているんですけれども、えーまあ他にも、えートランスク、ゲノムだけでなくて、トランスクリプトの情報とか、あとはあの、えー、ノンコーディング RNA とか、そのような配列も、えー、検索できるようにさ、えー、対応していますで。短い延期配列の検索が、えー、得意で、えー、他のツールからあの容易に連携できるようになっています。 で先ほどの Google などと同様に、無償で自由に利用できて、まあ、ログも秘密という扱いになっています。で次にです、ね、ゲノム編集の話にご紹介したいと思います。クリスパー r c a s 9のガイド RNA 設計についてですけれども、これ、ガイド RNA の設計に必要なのは、まあ PAM というあの短いモチーフです、ね、に隣接する配列を選ぶということと、あとはあの標的が短い20ベースぐらいなので、特、え、異、ー、性の高いガイド RNA を選ぶということが重要になってきます。特にオフターゲット検索の方は、えー、これミスマッチが複数あるような。 も, のも検索する必要がありますので、ブラストとかブラッドのような一般的な延期配列検索プログラムでは検索漏れが起きてしまって使えないという問題がありました。でそこを克服するために先ほどの短い配列に適したゲゲゲノムをクリスパーダイレクトの中で使っているという作りになっています。でクリスパーダイレクトはアクセッション番号か えー、延期配列をです、ね、入力すると、えー、その中からパムに隣接したオフターゲットサイトの少ない、えー、ガイド RNA を設計することができます。で、これ、生物種、生物種をです、ね、メニューから選択するんですけれども、まあ、現在350種あるので、選ぶのがちょっと大変なんですが、このメニューをクリックするとですね、えー、文字を入力できるようになっておりまして。 ここに例えば、ライスと入力すると、リストを絞り込んでくれるんですね。で、r i c オリザーサティバ、イネですね、を選んでデザインをクリックすると、えー、イネゲノムに対してオフターゲット検索を行って、えーまあ、おすすめのガイド RNA を設計してくれるという感じになっています。えー、で、これ、あの結果の よいしょまあ、画面なんですけれども、えーっとえーまあ、一番左側にですね標的サイトの位置とか方向、延期配列に関する情報ででこの真ん中のところが配列に関す る, 関する情報ですね、例えば制限酵素サイトの有無などが表示されていて、で最後にですね一番右側 オフターゲットの情報になりますこれ、どういう意味かというと、ガイド RNA の全体、20マープラスパムの部分と、あとはです、ね、ターゲットの認識に寄与すると言われている、e ードの領域ですね、こちらの絵をご覧いただきたいんですが、具体的には12マープラスパムとか、あと8マープラスパムの領域。 ここが認識に重要だと言われていますので、この部分がそれぞれゲノムの中に何箇所存在するかというのを数字でお示ししています。でガイド RNA の全長と、あと、シード領域、12マープラスパムとがどちらもゲノムに1箇所しかないものというのは、特異性の高い配列として緑色になります。これが ククリスパーダイレクトののおすすすめの配列になります、えー、一方で、えー、12マープラスパムのところがです、ね、こう異様にこう何百箇所もヒットするような配列というのも出てくるんですけれども、えー、こういった配列は得意性が低いガイド RNA ということで、えー、避けていただければと思います。えー、あとですね、えー、こちらの表 で, すでは、えー、ゲノムに何箇所あるかっていうこの数字は、 配列がパーフェクトマッチする数、ヒット数を表示しているんですが、ミスマッチを含むオフターゲットサイトを調べるには、こちらのディテールというリンクをクリックしますと、このようにあのゲゲゲノムの画面が表示されて、ミスマッチを含むオフターゲットサイトの候補を表示することができるようになっています。 さらにですね、クリスパーダイレクトの結果の下の方には、設計されたガイド RNA の位置関係がわかるようになっていて、まあ、例えばですね、えっと、2つ選んでダブルニッキングに使う場合などの参考になるかと思います。さらに一番下には、結果のリストをタブ区切 り, 区切りテキストでコピーできるようになっていまして、えー そのままエクセルにコピペして使うということができるようになっています。で、c r i s p ダイレクトのまとめなんですけれども、えーまあ、コンセプトとしては、あのパムに隣接した特異性の高い二重塩基をシンプルに選択してくるというものです。特異性のチェックなんですけれども、ガイド RNA の全長だけでなくて、Seed、えー、の 得意性を考慮しているとで。ガイド RNA、大量に設計することも可能で、ヘルプページにスクリプトを公開しております。で、ギギエノムとこれ、同じ生物種がに対して設計できるようになっていまして、でまあ、誰でも自由に無償で利用できるようになっております。 もし利用したい生物種がゲゲゲノムとかクリスパーダイレクトに入っていない場合ゲノムが公開されているようなものであれば追加を検討させていただきますそのときにですね教えていただきたいのはゲノムがの配列がどこにあるかという情報でこれあのヘルプページこれはゲゲゲゲノムのヘルプページなんですけれども対応している生物種のリストが 掲載されているんですけれどもこちらを参考にですね、えー、できればここに書いてある情報、えー、生物種の名前とかあと学名あとはあゲノムのアセンブリの、えー、バージョンとかあと あ, のありかですね、えー、を、えー、教えていただけますとおスムーズに、えー、追加することができます、えーまあ、あの実はあのクリスパーダイレクト とかあのギギゲノムはあの、まあ、私があのほとんど一人でやっておりますのであの時間的な問題とかあとは計算機の容量があのネックになっているんですけれども、まあ、クリスパーの技術はあの非常に広範囲の生物種に対して有効な手法ですのでできる限り対応させていただこうと考えております最後少し駆け足になってきま し, しまいましたが、えー、これで、えー 私のあの講習を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。